皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月24日、また一つ、配信中設定を変更できない場所を見つけました。教室では風紀の翼も使えませんし、やはりいろいろ処理が大変な場所なんでしょうね。バトンちゃんがお礼参りにやってきていました。そして、ご近所仲良しボックスから、福引き券10個が出ました。 明日からのアストルティア一斉福引き祭りに向けての弾みとなりますね。バトエン大会前半戦で稼いだバトエンポイントで家具をもらいに来ました。結構稼いだかと思っていましたが、全然ですね。家具を2つ交換して終わりになってしまいました。後半戦はもう少しだけ頑張ってみます。そして、いつものようにレプリカ家具にしてミッション完了です。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。